どうもみなさん、こんにちは。監督ラブの監督です。えー、ズバリ、この動画、タイアップ動画です。ポインターライトのご提供をさせていただきました。こちらでございまーす。ありがとうございます。んえこれ。 何なのモニターライトってなんやねんってね。40センチの掛け式コスパ最強、モニターライト。他にもですね、呼び方がありまして、デスクライト、スクリーンバーライト、モニターライトバー、モニター掛けライトなどなど、いろんな呼び方がありますが、今回はですね、LED、モニターライト 4PC と書かれておりますので、モニターライトと言わせていただきたいと思います。はい、というわけでですね、これ、どうやって使うの監督と思っているかと思うんですけども、がっつり紹介していきたいと思います。 デデススクク作業をする時手元がが暗くなりりままませせせんんかかか目の疲労が来てて周り散らかってませんかはい、そんな方におすすめな商品となっております。モニターの上に設置するだけで快適なムード空間が作れちゃいます。ちなみにこちらなんですが、ご担当者様よりあと 8% オフクーポンがありますので、もしよければ下の概要欄にクーポン貼っておりますので、お安くゲットしちゃってください。 早速こちら開封していきたいと思います。重さはですね、とても軽いです。今回ご提供させていただきましたが、40センチのモニターバーとなっております。まずはこちら。うん 取り扱い説明書。日本語で書かれたものが一番後ろ側にですね、載っておりました。中身を見ていきますと、こちらでございます。はい。ザ・シンプルです。見てみましょう。はい。こちら。はい。メインとなる本体となっておりまーす。40センチとなっております。続きまして、でかいやつからいきましょうか。お、重たいぞ。これは意外と。こちら、クリップとなっております。重さで調整して、ここにモニターバーを挟んで、カチャッとするクリップです。 続きまして、モニターのですね、厚さによってこの追加パーツが付いておりますので、例えばめっちゃ薄いモニターとかね、こちらを使うことによって設置することができます。そして最後 USB Type-C ケーブルとなっております。こちらは2メートル長めに作られております。あー見えませんね。こんな感じです。こういった端子、こういう感じで結構固めに作られておりますね。パーツとしては全4つ入っておりますね。こんな感じでからになりました。 まずこちら、モニターライト本体となっております。ここから光を放出させるという仕様になっておりますね。第一印象、結構安っぽくなく、スタイリッシュな感じですね。この40センチに関しては、15から22となっております。ちなみに監督のモニターは32でございます。でかいです。USB 充電というわけで、こちら、逆にこの長さが助かりました。モニターバーとクリップをですね、設置する際は、ここにくぼみがありますので、ここにセットしていく流れとなっております。はい、電力消費はやめて、5W となっ なやめろ、やめろ、やめろ、なんなん。パソコン、iMac、MacBook 等々接続することができます。これはね、結構軽いんです。このクリップはね、まあまあ重量感があります。ずしっとしておりました。こちらを、 おきました。USB ケーブル、タイプ C を接続していきたいと思います。これをオン。着きました。はい。うわー、これだけ点でて、ま、まぶし、まぶし、まぶし。結構ライトは強いですね。いい感じですね。で、本体はこの USB、タイプ C で充電できますので、別なね、電源コンセントに足すんではなく、この USB で使えますので、パソコン本体、またはディスプレイにですね、USB 端子が付いておりましたら、モニターのところから端子を繋ぐことで設置することができます。通常の、こちら USB ですので、モニター、 の裏見てみます、えー、このような形になっておりまして、USB というものがありますよね。これを、こうですね、こんな感じですね。こうすることで、まぁ、あ、ちょっとこれやっぱ長すぎなんで、小さいものに変えるか、こういう感じでですね、巻いて、ケーブルのなんか止めるやつでね、くっとつけていくのが、ベストかと思います。 この本体部分、オリジナルクリックなんですけども、16回転軸固定装置というものが使われております。こちらが入ることによって、モニターの厚みに合わせて、固定を最適な角度で自動調整することができます。まあ、大体部分がですね、この雫型になっているところ、この部分が結構重たいで、そして滑り止めがついております。で、ここ、引っ張りますと、 伸ばすことができます。この幅ですね。薄すぎるモニター使っている方は、最大で伸ばすと、これくらいまで伸びます。そして、つまむと、まあ、これくらいですね。ここに、こいつをつけることによって、超細いモニターでもですね、えー、調べてみますと、28mm 以上はなしですね。で、15から28までは、このクリップを使うのがおすすめだそうです。で、このクリップなんですが、これをですね、一旦外します。ここを外せますので、 こういった小さいもんですね。これが追加パーツですね。これ使えなかったら、あとはこちらですね。枠がありますので、このような状態。この細さですね。こう、こう、もしくは、こっちですね。はい。このような自分の持ってるモニターに合わせて、パーツを付け替えていくという形となりますね。 まず一つ目なんですけど、取り付けですね。簡単設置です。わずか1秒で固定。モニターの上部に乗せるだけで簡単につけることができます。通常だとこういうデスクサンドをドーンと邪魔になるっていうのがあるかと思うんですけど、モニターの上にポンと乗せることで光を発することができます。取り付け方法もネジとかですね、シールとか使わずにかけるだけシンプルで外すのも簡単な商品です。ただですね、一つ注意点がございまして、ベゼルですね。モニターの枠の部分、ベゼルがちょっとギリギリまでの狭い部分だと干渉する可能性がありますので、ご注意ください。 はいといとうわけでですね実際にこちらつけていきたいと思います<笑>で現在ですね監督なんですがこの3つモニターがありますまあこいつかなこいつ見つけようかなモニターバーをここにつけるはいはいあーなるほどおお簡単ですめっちゃ簡単です確かに1秒でできるまあこれ付属パーツでやってるのですがはいはいとめっちゃ簡単ですまずはこれを下ろしてあと離すっていう本当に1秒でできましたねおおいいですねちょっと とね、監督のモニターがデカすぎるのでちょっと足りねえな。 二つ目です。ライトについて。この光はですね、スクリーンに反射しない柔らかい光を発します。仕組みとしましては、ちらつきが少ないブルーライトプルーフ機能が搭載されております。独自の45度、非対称光学設計が用いられております。え要するにですね、ディスクのみをピンポイントで照らして、液晶画面の反射光を抑えます。効果としては、眩しくない光なので、長時間でも目にかかる負担が抑えられます。そして、こちらの商品なんですが、映り込みが少ないです。手元に程よく光が当たり、自分には直 当たらなない仕様となっております、まあ、実際にね、今こちらを見ましても、モニターにかかえるので、こういう感じになるので、いい感じの光が広がっております。え、あとこのスイッチですね、反射速度って結構気になるかと思うんですけども、で、一旦電気を消してみましょうか。よし、はいはいはい、はい。すべての電気を一旦消します。はい、えー、暗いになりました。押します。3、2、1。はい。3、2、1。3、2、1。 どうでしょうか？こんな感じでございます。蓋につけるということで、こちら2つあるかと思います。これを見ていきたいと思います。一旦消します。こちらですね。はい、雰囲気が出るようにちょっとわかりやすくすると、ああ、そして。はい、はい、ああはい。おお3パターンですね。はい、はいはいでこの色温度なんですが、うんちくでございます。暖かい色だとリラックス効果があります。えー、こういう。 青っぽい光だと集中するのにかなりいいと言われております。落としましょう。はい。で、さらにです RA95、光炎色性 LED ランプが使われております。調べてみますと、物が持つ本来の色を忠実に再現しているそうです。<音楽> のですねそれぞれを見ていきたいと思います。まずこちら、一番端ですね。まあ、見ればわかる。電源ボタンです。電源がつく、つかない。続きまして、手動調光を見ていきたいと思います。これはですね、自分で好きなお好みの色、温度と明るさに切り替えることができます。3種類の照明モードがワンタッチで切り替えることができます。それを行うのが、この4つの中のこちらで設定することができます。で、3回タップすることによって、はい、はい、はい。こちら、わかりやすいように部屋を暗くしてみました。どうぞ、こんな感じですね。では、ちょっとですね、 変わりましたでしょうか、はい、これは色結構変わるね1、2、3ポン、ポン、ポン、ポン、ポン、ポンで、これのすごいのが長押しすることで長押し こういう切り替えパッパッパッっていう切り替えではなく変えることができますバーの部分に関しては押すボタン式ではなくですこの4つタッチセンサーとなっておりますこう触れることにはこういうちょっと溝分かりやすいようにこうしますかちょっとちょっとちょっ ち, ちょっといいですねここを触れることで光を発するタッチセンサーとなっておりますですねこちらも1233段階ですね123で消すとそして長押しすると ゆっっくくくり暗くなっていく、はいはちなみにこちら本体なんですけどもお好みの色と明るさを保存することができます。 自動調光内蔵された光センサーによって周囲の環境に合わせて明るさを適切に調整してくれます基本的にはこの自動モードで使っていいかと思いますちなみにこの自動センサーがついているかついていないかという部分がですねこのこちらをつけますはい光ります、はい、ついていなければ回押しますと青く光ると周りの環境状態を見て自動で調整してくれる瓦というわけですね というわけでですね、監督もですね、結構夜まで編集やったりとかですね、動画見たりするんですけども、これがあることによって、ここまで行くと、ちょっと眩しい感はあるんですけども、全然ですね、肌に当たりません。手元を明るくしてくれる効果があります。画面の映り込みに注目してください。いきますね。はい、はい、はい。どうでしょうか明るさマックスで、はい、はい。 はい、見てください。画面にほぼ映り込みはされません。ただね、ちょっと単独のモニターがバカ手がすぎてですね、これがね、もうちょっと長いバージョン、50センチとかもありますので、そういった調整ね、自分のモニターに頭も使うことによって、ただこれを見る限り、液晶モニターに直接かかってはいないので、別にこれでもそんなね、変わらないかとは思いますね。うん、というわけでですね、参考になったでしょうか。使わないときはこれ、オンオフできますので、とても便利ですね、まあ。タッチするんで、ほんととしても、これがなんかこうなったりとかは、そんなにしないですね。 冷めておけば強く押したら結構曲がっちゃうんですけども特にね操作することによってすぐ傾いたりとかすることはほぼほぼないかと思います通常の照明をつけますこの環境なんですけどもで一応自動設定にしますこのような状態となっております電流を消すとこうはいこの辺を見てください消しますはいこんな感じですそしてつけますはい手元で何かをする際はこれめちゃくちゃ便利ですね消すとこんなに暗いんですこの状態ではいはいはい 色温度を変えたりとかもできますね。1、2、3。これがマックスの明るさとなっております。で、自動調光にするとこれがいい感じに変わってきます。はい、こんな感じです。 はい。というわけでですね、モニターライトを紹介していただきました。アマゾンでですね、モニターライトと検索しますと、まずトップに出てくるのが、結構有名なメーカー、弁球です。監督のモニターも実は弁球だったりします。主に、プロジェクターやモニター、ゲーミングデバイスを出している会社となっております。同じくこういったモニターバーを販売してるんですが、お値段、安いものでも1万円を超えます。調べてみますと、1万2000円から1万6000円ぐらいまでのものがありましてですね、まあ、初めて買うにはちょっと高いなって方は、こちら、クンディスのモニターライトバー、おすすめとなっております。 なんとですねこちら4 0ンチに関しては5000円を切りますさらに今回この監督ラボを見ていただいた方概要欄にですね期間限定ではございますが 8% 割引クーポンぜひ使ってお安く購入してみてはいかがでしょうかちなみに便給とほぼ同等な機能便給に関してはですね接続つけて別の装置がついていたりとかしてその分ですね機能はやっぱいいんですけどもたぶ機能いらないよって方はこちらねとてもおすすめですちなみにえ Amazon でですね調べてみますと安いの3000とか4000があるんですがクンティスのものと比べるとこういった部分がですねかなり 金弱な欲しい感じになっておりますのである程度多機能でリーズナブルなモニターライトが欲しいという方はですねこのクンティス候補に入れてみてはいかがでしょうかはいというわけでですねこちら改めて紹介しましたこのモニターライトなんですけどもおすすめな方はですね長時間モニターを見る方モニターを見ていると目が疲れやすい方デスク周りを綺麗にしたい方あとはえ先ほども言いました91万円ぐらいきついなって方はですねこれを使うことによってモニターと手元の明暗差が少なくなり目が疲れにくくなりますなのでおすすめかと思います製品保証ですね。 1年間ついておりますのでいい商品ではないかと思いますこの動画参考になりましたでしょうかこの監督ラボではですねガジェットだったり自分が好きなですね作品ですね興味がある方はですね是非チャンネル登録をして他の動画を見ていただけますと、えー、ありがたいですではまた次の動画で会いましょうはいちょっともっとこう相当長いのでではねじゃはい どはいはいはいはいはい、はい、ちょっとの、えー、商品提供していただいこれがモニターバーであ長いんでこれ届くかなちょっと待ってねチラつきチラつきがしたいブルーライトこちらの付属パートをつけてはいこういう